3月13日、変化が訪れた島に先行で行く人を午後1時15分から募集する。ぜひ参加してくれ。